めっちゃいいやサ、ね、サンンンンンデディーヌおやサンディーーーーー駅のシスバガテョおですねサンディーヌあなた方もサンディーヌ サンディー ヌ, サ ン, ィーヌサンディーヌですいらっしゃいませおいしさ大派遣ハンバーガーレストランサンディーヌ列車食堂もよろしく